こんにちは、G、です。今回はラズベリーパイでのマルチブートのお話いろんな OS を SSD に入れて切り替えながら利用できますマルチブートというとヌーブスやベリーブートなんかが知られていますが取り上げるのは PIN というマルチブートローダーです画面のサイトに情報があります 動作原理を簡単に説明すると起動時にピンが立ち上がってインストール済みの OS リストで OS を切り替えられる仕組みです。またデフォルト OS を指定して同じ OS を常時起動することもできます。ではインストール。画面のサイトから pinlight.zip をダウンロードします。ダウンロードしたファイルを解凍すると フォルダーが現れます。ラズベリーパイイメージャーで SD を初期化して、解凍したフォルダー内の全ファイルを選択して、SD にコピーします。SD は 64GB 以上のものを用意してください。SSD も一緒に試しますので、SD 同様、ラズベリーパイイメージャーで初期化して、全ファイルを SSD にコピーします。 ラズパイに SD を挿して起動してみましょう。ゼネラルタブにインストール可能な OS 一覧が表示されています。おー、ラズパイ OS64 ビット版がありますね。えー、Ubuntu まで20コンマ10がある。これって公式版ありましたっけ画面の公式サイトで見ると出てたんですね。 これ絶対試してみましょう。ツイスター、カリー、マンジャロー、ジェントゥーもありますね。ミニマルタブは最小限のシステム一覧が。テスティングスタブはよくわかりません。メディアタブにはリブレや OSMC などコーディ系のメディアセンター OS があります。ゲームスタブにはリカルボックス、バトセラレトロパイ。 落下と主要ゲームエミュレーターは全種あります。OS の組み合わせ次第でブートローダーのパーティション管理がうまくできないことがあるようです。よって、OS 決め打ちでインストールして後から OS 変更や追加はしない方が安全と思います。今度は SSD から起動してみましょう。あれ ゼネラルタブの OS の種類が違うぞ。SSD サポートが未決な OS があるということなんでしょうね。アーチ系は苦手なようですが、でもデビアン系のりはなぜダメなんだろう。SD で起動して SSD に OS を書き込むというのも可能です。起動は SD。 利用は SSD という合わせ技なんですが、おすすめできません。実際にやってみましたが、SD 起動で SSD にマンジャラを入れたんですが、起動できませんでした。詳しい検証はしていませんが、SD、SSD の併用はリスクがあります。脳書きはこれくらいで、実際に SSD にインストールしてみましょう。 SSD から起動して、Raspberry Pi OS 64bit、Twister OS、Ubuntu まで 20.10、b a t o c e l l a の4つをインストールしてみます。インストーラー画面の下端に言語とキーボードレイアウトの指定があるんですが、これはピン用であり、各 OS の言語設定をしてくれるものではありません。 4つの OS のインストール時間は約45分ほどでした。インストールが終わると画面のように OS のリストウィンドウが表示されますのでデフォルトにする OS にチェックをつけます。まずは Raspberry Pi OS にチェックをつけました。ブートボタンをクリックすると再起動され、Raspberry Pi OS が立ち上がり、初期設定ウィンドウが表示されます。 とりあえず各 OS を使えるようにしましょう。面倒ですが、個別に最小限の設定を行います。日本語入力とオーバークロックです。最初はラズベリーパイ OS。ターミナルを起動して、日本語入力のインストールです。画面のようにタイプ。エラー表示が出て、アップデートしろと言ってきましたので、手動でアップデートとアップグレードしておきます。 次にオーバークロックもやっておきます。ターミナルで画面のようにタイプして、文末に画面の4行を追記。あれモズクがインストールされてないようです。再度インストールを試します。OS を切り替えて次の設定を行います。再起動時にマウスをクリックする、またはシフトキーを叩くと、 ピンの画面になります。グジットボタンをクリックするとインストールされている OS 一覧が表示されます切り替えたい OS をクリックしてブートボタンをクリック今度は Ubuntu までに切り替えて設定します初期設定ウィンドウでは日本語・ j a Japanese キーボードを選んで名前やパスワードを入力します アップデートの案内が表示され、なんとなんと 21.04 にアップデートしてますよ。21.04 アーム版ってまだ未公開ですよね。本当なのかなうまくアップデートできるといいんですが、めちゃめちゃ楽しみです。アップデート、1時間近くかかりました。 おー、アイコンが変わっていますね。マテトゥイークでデスクトップをきれいにしましょう。次は言語サポートです。ターミナルで画面のようにモズクのインストール。あれモズクは標準インストールされてますね。 画面のようにファイテックス設定ツールをインストールします。ついでにオーバークロックもしておきます。ターミナルで画面のようにタイプして、文末に画面の4行を追記。MateTweet でドックとアピアランスを設定してみました。見た目はこんな感じ。UbuntuMate21.04 は、 まだ公開されていませんので、このバージョンの挙動については後日改めてご紹介します。再度リスタートして OS を切り替え、設定を行います。今度は TwisterOS です。起動時は最初に Raspberry Pi 設定を行い、その後に Twister の初期設定です。 ラズベリーパイ設定でアップデートがうまく動作していないので、手動でアップデート・アップグレードを行います。次に日本語入力のインストールです。Add Remove ソフトウェアでモズクで検索し、画面の4項目をインストール。Overclock ーーは、 コマンダーパイアプリで行いますアドバンストツール設定でオーバークロックを選んで CPU、GPU、ボルテージを指定してアプライ再起動後ネオフェッチでシステム状況を確認してみましょう少し文字化けがあるようなので アッドリム s o ソフトウェアでフォントで検索して画面のフォントをインストールします Twister OS はこの動画では初めてですが Commander Pi、PyKiss、Retro Pi、Steam、ゲームもいっぱいといった具合でゲームよりの全部入り OS といったところでしょうか Twister OS でいろいろ試したかったんですが クロミウムブラウザーがかなり不安定でしたので短時間しか使用していません。以上で PIN にインストールした Raspberry Pi 64bit、Ubuntu Mate 21.04、Twister OS の各 OS は日本語処理オーバークロック済みですから、マルチブートで切り替えながら快適に利用できるようになりました。 PIN のインストールや操作は簡単で効果的です。Ubuntu Mate 21.04 には本当驚きました。今回は OS の入れ替えや追加を試していませんが、組み合わせによっては問題があると思います。PIN では手軽にマルチブートが実現できるので、 単純に楽しめばよろしいんじゃないでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。去年から流行ってるうっせーわという曲をご存知でしょうか。歌ってるのはアドという18歳の女の子。顔も出さず、YouTube の再生回数は約 1.8 億回で、 売り上げも新人ランキング1位。中毒性がある歌なんで再生回数もうなずけます。URL 貼っときますので初見の方はぜひお試しを。同じ YouTube なのに私の動画には全く中毒性がないので視聴数も登録者数も伸びません。 うせえはと皆さんに言っていただけるようにボリュームを上げようかなではまた次回。